皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月29日、前回のカジノレイド祭りの時の波数が残ったままになっていましたので、ゴルスラ会長に変換してもらいました。まだやってないよという方がいましたら、忘れないうちに変換しておくといいと思います。というわけで、せっかくの日曜でしたが、やることが多すぎでした。 録画していない部分で面白い話もあったんですが結論が愚痴にしかなりませんのでお蔵入りにします。明日から本気出します。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。